カリブカイカラキタフランスジノジョアンカムです。このチャンネルでは日本とフランスの違いについて話したり、フランス語も教えます。 から気になる人、動画を見逃さないようにぜひ登録してください。それでは早速始めましょう。Oh non, mais f a l l a i フランス人ってさ、いつも「merci」を言わないんですけれども、それについて「merci」よりどんな言葉を使ったらいいのかを動画を。 アップしましたのでぜひ聞いた方見てみてくださいじゃあ「ファレパ」は1つのその言葉ですね「いいのにそんなしてくれなくてもいいのに」っていう意味ですね日本語の翻訳を教えてくれた人は登録者なんですけれどもありがとうございますね意味はもう通じると思うんですけれどもすごく嬉しくてでももらってもいいのっていう気持ちを伝えるおめえファレパーファレパー っていうふうに言いわす。おー、なーんめっばれっばたんきえって、さむ o えっぷりしゅたんきえって、たんきえとはですね、もう前説明したんですけれども、迷う人がいたから、もっと詳しく説明したいと思う。たんきえとは、心配してください、を思う人がいましたね。で、心配してください、だと、こうていだと、んきえとは、ていうふうになりますね。んきえとは、心配してください。でも、 テンケットは、ヌテンケットパーの短いバージョンです。で、やっぱりヌテンケットパーを見たら、ヌパーっていう人の言葉があるから、心配しないでくださいっていう意味ですけれども、フランス人はヌテンケットパーは言うんですけれども、それよりよく言ってるのは、 T'inquiète, en tout cas, t'inquiète pas. T'es fini, donc à Shizani, qui coïmasse. Donc là, a été h a u en Chine, ça c'est le tamino, Shogian, destin. T'inquiète, ça me fait plaisir! m、hmm. m m m i s y'a de quoi nourrir un régiment là-dedans! Il y a de quoi nourrir un この表現ですね、特別な表現です。だから、食べ物についてしか使えない表現です。意味なんですけれども、直訳すると、軍事連隊を養うほど食べ物がありますっていう意味です。だから、食べ物いっぱいありますっていう意味です。いっぱいですね、いや de quoi nourrir un、どこにあるいは、何のためにっていう感じですね。 で、もちろんそんなにいっぱい食べ物はないんですけれども相手に思ったより食べ物が多いっていう風に伝わるための表現ですだからわお、びっくりしてるえそんなに持ってるっていう感じが伝えてますねだからみんなは使わなくてもいいんですけれども多分人生の中で一回フランス人に言われますのでメイアコアノリアンレジモンラって言われたらもうみんなわかりますね食べ物はいっぱいだなー<笑>っていう意味ですね Mais y'a de quoi nourrir un régiment là-dedans! Non, quand même pas! Quand même pas! m a n s la vidéo, on a i fait un peu de choses. Ah ouais, quand même, je suis un peu plus de u t i l i s e s Donc, c'est vrai? Eh,、ah、ouais, quand même! Et e u tout c i s j'ai fait un peu plus de、no、choses. Quand même pas! Quand l ê m e pas! Quand même pas! q <rires> u a t d même pas! Quand même pas! Quand même pas! Plus chargé que ça, y'a pas! Plus chargé que ça? やっぱこれはすごくカジュアルな話し方なんですけれども直訳するとこれほどプレゼントを履いているカバンは存在していないと思うみたいな感じですね。 だから、ビデオの中で言ってるのは、世界の中でこんなにプレゼントを持ってるかものはないかもしれないので、すごくいいなって言ってるんですけれども、まあ、やっぱりそうではないんですね。余計なふうに言ってるんですけれども、実際はありがとうの漢字を表現するための言い方です。他の例えだと、プュージ n ンティ u くさ、いやパ。本当に優しいなっていう意味ですね。プュージョーマンくとはやっぱ、いやパ。プ u ドロ o くとは、いやパ。すごくカジュアル。若者が使ってる表現なんですけれども、まあ、聞いて Ça, ね Et、plus chargé que ça, y'a pas toujours plus, toi. Toujours plus, t o u a toujours plus, toi. Donc, à Yoke des chars, Yoke n'a côté du télé des chars, ma positive technique, Yoke n côté u télé des chars, tout cas, OCG des chars. トゥージョープルスとは直白するとあなたはいつも事実より余計なことを言ってるでも本当にポジティブな感じですねまあ日本語だと余計というかね、ネガティブイメージどですけ言いたいのは相手を感謝するためすごいことを言ってるっていう意味ですねだからトゥージョープルスとはあなたはいつもそうしてるいつも余計なことを言ってるポジティブ的にねトゥージョープルスとはトゥージョープルスから このビデオの中で新しい表現を学んでいたら、ぜひぜひ評価、グッドボタンを押してください。そしてコメントの中で一番使いたいとか一番面白い表現を教えてください。ビデオを見逃さないように登録してください。それでは、ありと